It's show time! ドンも山たですさあ、今回も、バイオハザード RE2、やっていきましょうでですね、前回あの、タイラントに追われて、えー、ゾンビと、ビッカーにね、まあ、トリプル、挟まれちゃって、ちょっとゲームオーバーになっちゃったんですけど、でちょっと前回から、まあ、少しだけ進めまして、あの、マグナムを手に入れました。 何百円やでね、何百円やでマグナムテーに手に入れました。ちょっと今、この音楽を聴いてもらっても分かる通り、あの、今、絶賛、タイランドに追われてます。だから、とりあえず、逃げたいと思います。いるんですよね、もう、ここに。すぐそこを持ってきてるんですけど。こんな感じで、ストーカーされてます。 当然なマジでとりあえずどこに隠してこの歯車をはめなくちゃいけないんだよねあそうそうこのポータブルセーフだっけあれもちょっと解読してこのねボタンも手に入れましたこれからはめに行こうか とてくから な, 行けるかな ど, こどこにはめなくちゃいけなかったっけえー、っとあここか備品保管室サイドバッグあるんだよねここにこれはちょっと欲しいんだよねどっから行くんだっけこう来てえこう来てあとりあえずここ ここであのアイテム本 棚, 本棚を動かすアイテムを手に入れなくちゃいけないんですよねジャッキジャッキだっけとりあえずここに行こうかどこだっけ治療室ここだよ おこれこれこの工具を取ってきてるねこれあいつ足音めっちゃ聞こえてくるもんほら来たほら来た来た来た とりあえず、えー、っとここに行きたいから作戦会いいですか たうわっここにもいったんでいかっこっちにこっちかほらここは こ, ここにこれをはめて えー、っと1マル3オッケーオッケー開いたセットパック2 3 2 3これあサイドパック ゲットして生きるから、オッケーじゃねん。これで増えるわけだね。 でえー、っと図書室に戻らなくちゃいけないからあっやめ死んだ 待してもいいよねさっさとどっから来てんのえー、いたやべやべもう来てんじゃん怖っ何こいつ怖っ<笑>とりあえず図書室に行かなくちゃいけないから 走るかこっちかちょいってタイラントマジで嫌だわうそっクソうせえマジこれ。 dura. 来てるもしかしてタイランドちゃんこっちこっちだこっちこっちだあれどこどこ行けんや ないよ。 ここでとちょっとちょっとちょっとちょちとちょちとちょっとちょっ これで揃ったけ、ね、<音>っけ。 パートのはないんだよね。 あのみんんて危ないよ。これセーブしとこう、セーブしとし、うん、てこう。 一に行くオ OK 来たねこれ駐車場でしょ弁、はい、のとこに行かなくちゃいけないんだよね便のとこあこうだね いたいねんじゃんこれ3匹どこだっけこっちかそろりそろり。そろり 行こう陰陰陰陰逃げろ逃げろ逃げろ、レオン。 ここだ、こここれだよんまたこんな感じめんどくさ繋いでいってこっちをつないでいた !OKOKOK きたこれでカードキーを入手 俺はアンブレラが設立した奨学金の取材じゃなかった<笑>そんなネタじゃ誰も食いつもないみんな自由を許せつめているのかよしかも街のクソでかい穴ぼこは地下にあるあんたの研究所に通じてるんだってななあ研究所くもう話すことはないわ ゲットした。何を探ってるんだ。救急スプレーゲット。ペンのメモ。警察署はもう化け物だらけだ。ええー、ま、なんなん、わいべよね。行動ネータイラントタイラント、あ、タイラントでしょ？そうなの、タイラントがね、マジでやべえんだよ。最後ひん。 はやべ え, え っ, どうどっあ、めっちゃおおるやんえっじゃあなんんんえなでがいだだよちょっとどうすんだマジでえっちょっと無理なんだけどお これであなたを二度救ったわ<笑>まさか数えてたとはねこれはゲームじゃないのおいマジか死なないやつばかりカードキーは持ってくこれもねその内容を説明してくれ 私のキいティカこご出ましょっくなってんしょ、ちょっと待って、ちょっと待って。 と確認しますい な, く、ね、いなくなってんじゃん目的の情報はそれか残念だけど違う ベンは失敗したみたみいなら君は何を探してるこの混乱を招いた責任者にするそれであなたは世界でも救いに行くの警部補との約束で助けを呼ぶうまくいくといいわね ガンショップ剣道侍一の開発者あのガンショップを通るしかなさそうな、ね、<笑>すげえ泥棒じゃんピッキングもできるんだこいつひどいやりさま 何してんのいだろうおい何もしない動くなって言ってんだろうがここを通り抜けたいだけだ銃を下ろしてくれうるさ い, いさっさと向こうを向いて今来た扉から出ていけ 娘のことはお前には関係ないだろう銃を捨ててやめろそこをどいてその子が変わる前に処理しないと処理だと俺の娘なんだぞいいだもういいだろうエマそこを出るなと言ったろ パッパああここにいるパパだいいなあの連中にやられたんだ家族みんなあんた結果だろうなんでこんなことになったんだなんで俺たちがこんな目に遭うなあ 俺たたちのの天使だったのにママ<笑>ママは眠ってるんだいいね<笑>そろそろお前も寝かさないとな<笑>エマ もけよ<笑>娘と二人にしてくれ、彼には真実を知る権利がある。違うか<笑>何が起きてるのか教えてくれ、こんなこと、止めないと。 あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ私の任務はアンブレラを止めることなの命がけになるこの町を救うためなら何だってやる。 辛いねこれは辛いよ剣道もさめっちゃアンブレラ社は知ってるわねアンブレラは密かに生物兵器を研究してた恐ろしいウイルスよ人を不死身の化け物に変えてしまう今の状況も説明がつくな。 アネットバーキンを追ってるのアンブレラの科学者でウイルスを撒いた張本人よ彼女を見つけて捕らえ<笑><笑><笑><笑>アネットはこの先にいるなるほど下水道かそうよ<笑> お先にどうぞああ、どうも打ちなくなってるうえー、絶こんとこ入りたくねーよなー本当に科学者がこんなところにいるのか本部の情報によればここはアンブレラの施設とつながってるおいおい、下水は公共のものだどうやったら こんな場所を使える企業国家アメリカへようこそアンブレラが長年ラクーンシティを牛耳ってきた ワニだワ ニ, ワ ニ, だワニはい今日はですねここまでにしておきます、えー、今回あの、タイラントを車で弾けたんでちょっとは僕の気が晴れましたではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ